4番ホールパー5左ドックです狙い目はバンカー越えのフェアウェイとなります風は左から右ねフェアウェイ 真ん中にナイスショットです。これも。沖縄し方面にナイスショットです。これはちょっと左に行ってしまいましたが。手は超えて、ラフ、左ラフショートカットでした。 選手、フェアウキーププしししたた。いいと思まます。す。ショットででををキー前は少々キープしたいと思います。ナイショットで ショットで 上, 上左よいしょ、ちょっと引っ掛け気味で、KOB を心配しましたが、かなりショートカットで、<音声>ちょっと右目に出てしまいました、押し出し、バンカーはこうやって。 右ラフですねバンカー越えでしたが坂になってるので一応暫定機落ちますこれはフェアウェイ左にショでした若干の打ち上げ残りで十六ヤード 低いォローでいれました。 キックがある、キックが左になりましたかパーカーからアイショットです、マイソン菅田選手大駅4度ですバーディーがやるような残りのそんなに難しくないアプローチになります ナイスアプローチちょっとこうですが、ナイスタッチでした。1。選手は？下りのフックラインです。 ガスパー。ガスパー。ええー、ゴーアホール。右ドッグレッグ。谷越え。アゲインストです。右ドッグレッグ上りになってますので。 380ヤードのパー4の上りのアゲインストでかなり女子にはきつい先手になっております吹き流しにまっすぐ向かって飛んでいっていますナイシオタでした これも軽くドローンを使ってフェアウエーに飛んでいってますからかなり風に押されてます。フェアウェイでした選手打ち上げです残り 176ヤード、195は打たなければいけないと思います。アドレスに入ってすぐ風が止んでししままいましたおはようございますセンチは175上り 190といったところでしょうか綺麗に当たってますちょっと左ですがフ、えー、リーン左に左乗ったかオーバーしたかそんな感じです横の橋選手は160ヤード 残り175ヤードぐらいの距離を打るということでしょうかちょっと右から出ましたが距離はちょっとショートでしたこれは諸橋選手のファウルショットになります上りのフック かなり曲がりますショートしてしまいましたさあ既存者の発表落ちこれも1メートルはスライスするのではないかと 強み方になるとい面に登り右に大きく下っているのでこのパッドの約 1m は右に切れると思います、バーディーパッドです。 お2メートル以上狙ってきました上って右に下るパッドで上りの部分を読み切れず勝負でしたさあ小林選手のパーパットスウェーデできるか<音声>惜しい 今日は風が強く選手の皆さんに苦労しております惜しいこれはかなりスライスするその場合です ナイスセーブナイスパー、えー、パーホール170ヤード回すぎ風は右から左にかなり上げていますので左手前のバンクも気をつけたいと思います。 左に向かって飛んでます。かなり風に流されている。が、左にオンしました。グリー捉えましたが。かなり長いパットが伸びます。右から。右側に上空というが戻ります。 ナイスショットです。はいショ えー、3名ともオンはしていますがかなり長いパットが残っています白鵬のグリーンは奥から手前に下り傾斜がついていますということで3名ともかなり下りのパッドが 取っておりますが瀬賀選手は約20ヤードの下りのスライスラインになりますタッチを忘れるのうになでしょうかかなり打ってきましたが 約1メートルオーバーとなりました菊池選手も同様に約20ヤードかなり2メートルぐらいバリオンで行っていますこれも速いこやく。 これも速いこれは2メートル以上割れてしまいました。 メイスミッショもラインを見ていたのでラインはなかったと思います。おごすどれともに。